こう行きたいですっちそっねどこに行くの確かに そ, そっちか ら, こ, れあったらこっちからですねそれか、うん、台車持ってくるんで台車に乗っけて台車に乗っけちゃう台車を一輪車なんですこんな不安定な<笑> これあれは外しちゃえばいいこれなんか散々縛って補修してあるけどダメかでも置けば安定するんだでも 台, 台が外しちゃえばこれ針金切れば取れるんじゃないの。あ、それでここに乗けちゃえばいいんだその上にこれ、ねうん、頭じゃー 常識の横にやるような感じよね。こんな大きいのあります？ないよ ね, なよね。相当立派な。こんなもんだよね。そうですね。このぐらいじゃないですか？学校とかって。これやったら立派だな。これじゃさ、うん、プロレスラクなんかな<笑>いい。気をつけて。 っとこれでいいいい、ね直だ直えー、いはい、ね、えええな絶対な い, な い, 絶対ない これ持ち上げたら抜いてもらえばいいんじゃない。そのもん、ここで、あ、確かに。こう持ち上げるから、後ろにビュッと、んゴミどうする。うわこれ、こっち回転させて。西野さんの力出して。あ、持ってるバース違う。はい。せーの。いった。 うーんすいいいんごごごごんん、ね、明明明日日日はじゃゃあ明日はあここここだな<笑>ななんな中にっしるぞ動きがあっ て, 社長これ買ってきたやつよ仙台からの旦那買ったんじゃん。あー どんなもんなんですか朱印とか。四百？四百？だ四百五十とは言われてる。ああ、ただのズドンじゃないんだね。全然もう。見どころで両両方見れるんでこれ。さあ、メがないから。うん。 それだがありましたね。<笑>ないっすよ。いや、今のは結構面白かったけど。<笑>設備がなさすぎる。ないじゃないですか、ね。<笑>みんな盆栽業者あれがある。ある、ね。油圧があるんで。うん。うちない。ないな。まあ、段差もあるじゃない<笑>段差があると。使える範囲が限られてるから。そうそう。設備のなさが。あの、うすしたくないのがいっぱい取れちゃって。<笑><笑> クラウドファンディングで僕の腰を守るタイヤ油圧のやつのノーパンノーパンでノーパンパンクあるんだそういうのはそうパンクしちゃうからーノーパンクにする人いるんですよえーパンクしないタイヤってことそうそうあと浜をキャスターみたいなんですよ普通これでも無理じゃないですか、ねうん、だから普通のゴムタイヤにするかノーパンクにしてくれる業者がい る, んですなるほどでノーパンク仕様の油圧油圧なんていうの リ フ, トとリフト、リフトを募集してますので、<笑>メーカーさんに送ってもらおう。高いっし、宣伝しますって。超高いもんね。宣伝するんで。じゃああれ業者しか使えない<笑><笑>愛好家の人は使わない。うんまあ、海外需要あるかもしれない、ね。そうだね。別に生物じゃないから改装できるんだん、ねうんそうです。この度ね、チャンネルは海外の人もたくさん見てるから、メーカーさんお待ちしております。 で何やっってるんでしたっけ<笑>剪定と先定は、まあ、多少の追い込みと振るっ羽うん。こういう木をいじるっていうのは、うんまあ、やっぱりここで修行したからできることであって、ね、でもし佐藤さんが今までいたら、うんうん、佐藤さんがやってたわけ で, で佐藤さんがまあこういうタイミングで実家に戻られて僕一人しかやる人がいないっていう状況で。 できる僕が や, や, やれるようになったわけなんでそれもまた、うん、巡り合わせがそう大きい縁で弟子がいっぱいいるところだとできないわけだからねそうそうそうそうこういうのは僕しかいない状態で他もいろいろ仕事は多いけどこういうのを勉強できるっていうのはうご褒美というかうご褒美のまあ財産ですよねうんで僕も自発的にこういうのをやりたいですっていうのは旦那に言うんであそうでな か, なかそう 業界でではなないいかもしれないですけど、うん、逆にそういうのをやってみろとかそういう感じで受け入れてもらえて挑戦させてくれる印象ですよねういやもういろな勉強ができて上司がいるとどうしても甘えるんですよね佐藤さんがいて佐藤さんにやってもらおうとかそういう状況がなくなったから最初は大変だなっていうのは思ったけど。うん 逆に今はもうプラスに捉えて。やってる。やってますね。将来のために。うん、日本一。<笑>これ外して。リフト来たところで置く場所がない。<笑>そういう問題もある。リフトも。もフトってください。も、は、う、い、<笑>だって高いでしょう。<笑> 8万ぐらいですか、ね、そんなもんなんだでもあれ溶接したらまたもうちょいするできれば溶接して送ってくださいむ<笑>ね。<笑>来なかったらもうクラファーしようで返礼金で糖寿円 T シャツ作ろう